よしゆきですスイーツあ富士屋スイーツトルテイいちごショートケーキケーキインチョコ富士屋スイーツトルテイいちごショートケーキ ケーキインチョコを買ってきましたそれでは見ていきましょうパッケージの裏面に中身がどうなっているかっていう解説が載っていますよホイップクリームと い果肉入りクリームとビスキュイとミルクチョコレートが入っちゃってますよこれはかなり期待度が高まってきますねそれでは開けましょう パッケージをオープンしましたこんな感じで入ってますねでは小袋を一つ取っていただいちゃいますなんか袋はでも普通の袋ですねそれではいきましょう コンパクトな円柱形のチョコレートですかねまあケーキですかね姿を表しました今いちごとチョコレートの香りがこうきますねなかなかいい香りがきますよそれでは 伝えちゃいます。うんうんうん、あ, あ。 結構いちごの味は、まあ、弱い感じですかねチョコレートの濃さがメインでいちごはちょっと控えめな感じですあとはちょっとちょっとザクッとした、まあ、歯触りがありますねちょっともう一個いただきましたで。ね うんうんうん、あとうんうんあとそうですね酸っぱさはちょっと控えめですね あんまし酸っぱくない感じがします、うん、どっちかっていうとその生クリームのまろやかさがちょっとメインになっている感じですね生クリームとミルクチョコレートが中心ででちょっとあのいちごの酸っぱさは控えめでまあなかなかちょうどいい味加減ですよあでも今ちょっと後味で 爽やかないちごの酸っぱさがちょっと口の中に広がりますねこれはポイント高いです よ, よし以上富士屋スイーツとれていちごショートケーキケーキインチョコでした